この http なんですけれども、えー、それは、この図や表は次の方針で配置してくださっていという希望の場合。ヒアはなるべくこの場所にそのまま置いてほしい。でトップやボトムは現在のページの上に入れてほしい、棚置いてほしい。p というのは、本文とは別に図表のページを作ってそこに集めてほしい。この希望する順なので、えー h t b p は一番よく使うんですけども、なるべくここの置いて、それがうまくいかなければ先頭の置いて、ダメならページの下に置いて、それもダメなら別に分けてください。それから、次にこのラベルです。このラベルフィギュアと書いてあるのは何かというと、それは次の説で説明します。では、ラベルと参照の話です。 図や表は図1にたいて番号で参照すると伸ばましたけども、その図1とか図2とかいう番号を手で書るのは大変です。で、文章を改定してると、図を増やしたり減らしたり順序を入れ替えたりするので、そのために番号を自分で考えたら絶対間違えます。そこで、図や表の要箇所では、ラベルフィギュとかフィギュとかいうふうに、好きな名前をつけて、 他と区別するような名前をつけてそれだけを覚えておいてくださいそして、えー、実際に算出するときは、えー、図レフその名前あるいは表レフその名前、えー、これフィギューだったらレフフィギュー1みたいにカットこのレフなんとかっていうところに、えー、先頭から順番に数えた図の何番表の何番という番号が勝手に入ります これはラテフにとっては自動的なので簡単なことなので、人間は関与しなくてもただ、一つ注意することはね、この、えー、ラテフのドキュメントの中で、えー、ここに図があって、えー、ラベル。で、えー、図。レフのイ、フィグとこれよりもこっちは下なの。 下にある場合には、えー、ミラーは予測できないので、1回流しただけでは、これはハテナになります。ただ、1回流すと、えー、フィグイっていうのは何番だっていうのが分かりますから、2回同じのを流すと、えー、ここがちゃんと、えー、図3みたいな番号になります。ですから、ハテナが出てきたら、2回整形する と, ということをしてください。 それから、この図の番号とか、図の順番を入れ替えたときも、やっぱり2回、えー、ラテフコマンドを実行してください。その他ですね、えー、ラテフを動かしていると、アンデファインドリファレンスというメッセージが出ることがあります。こう書いてます これが2で、これが3だとするとね、えー、間違ってるね。で、これをラテフ実行すると、アンデファンドリファレンスがあります。それから多重定義があります。まあ、こういうふうなメッセージが出ることがあります。で、この状態で PHDBI をするとですね、えー 下は図派手なこれはわからないよということそこで、えー、これを、えー、これ三に変更すると、1回だと思いますね、うん。今度はさっきのアンデハインドがなくなっています。うん、で見ると、うん、下は図2です。で次のページに行くと、ちゃんと確かに図2になった。 こういうふうに、アンデファインドとかマリプリデファインドが出たときは、その間違いがないか見直すようにしてください。最後に、文献の参照です。これから皆さんがアカデミックな文章を作ると、えー、様々な文献のリファレンスを書く必要があります。文献については、まあ、ラティフにもいろんなツールがあるんですが、一番簡単な方法を説明します。それはですね、参考文献セクションというのは、begin the bibliography. と、エンドとビビリオグラフィーという設定を、ね、囲んで、その中で、過、え、剰、ー、と同じようなアイテムなんですけれども、えー、ビブリオのアイテムということで、ビブアイテムという名前をつけて、えー、そこで適当な名前を選んでつけておいて、えー、こ文献を書きます。そうするとですね、文献番号が自動で埋めるということができます。で、文献番号を埋めるときのリハンスはですね、レフじゃなくて、サイトというかマンドを使ってください。 これも、あたりとやってみてくださいね。まあ、とりあえずレポートには、まあ、なくてもいいけども、演習さんには入れてみてください。